体感量を払う自撮りがありません。悔しい。けど。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バボシンです。この旅行動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。岩手貧乏旅行3日目になりました。そろそろ岩手県を離れまして、東北本線を南の方に下っていこうと思っていまして、でまあ、2日間お世話になったゲストハウスメインさん、詳しくは動画を見てください。このゲストハウスメインさんを後にして、花巻駅から東北本線で平泉の方へ向かいます。平泉といえば、 ドラムをしていますけれども欧州藤原氏が栄えた場所ですから色々と歴史も感じられるんじゃないかと思います早速駅に向かいたいと思います まあ、正直なところを言いますと、前の動画でも言ってますけど、花巻は宮沢賢治の生まれ故郷ですから、もっとこの花巻のことを知る旅をしてもいいんじゃないかなと思ったんですが、先日の台風の影響で、午後から雨が降るということで、あまりゆっくりもしていられないなと判断したわけです。予報ですけれど、だいたい午後2時ぐらいから雨になるということなので、平泉の方ですけど、そういうことであれば、早めに移動してしまった方が賢いんじゃないかなと判断したわけです。本当にあっという間の花巻での 2日間でしたねもう少しゆっくりしたかったなぁ季節柄ですね沿道にアジサイが咲いてました。 もうすぐ、花巻駅に着きます。移動の間に調べたんですけど、千の関方面ですが、一番早い電車が、あと10分後だそうです。それに乗れば、花巻から平泉まで、確か42分かかりましたので、おそらく8時ぐらいには平泉に着いて、でゆっくり平泉を見物できるんじゃないかなと思います。吉経の伝説、欧州藤原市の館跡、そして中屯寺、金色と、これらを中心に、歴史とロマンの土吉旅をやってみたいと思います。花巻駅、着きました。 たった今、改札を抜けました。18切符の残りも、あと、今日を使い切ると、あと1日になりますので、今回は、本当に、切りよく使い切る形になりますね。もうそろそろ、向こう側の何番ホームになるか、ちょっと忘れてしまったんですけど、2番ホームか。2番ホームか、3番ホーム、どちらかに、あ、違うな。2番ホームですね。2番ホームの方に、一関行きの電車が現れます。その電車に乗って平泉へ向かいたいと思います。 またいつか来ます。<笑> というわけで平泉がきました初めて来ましたではいよいよ欧州平泉散策の始まりです 北上川のそばに奥州藤原市の館跡 と, と源義経が命を落としたとされる衣川の戦いの舞台になった館もあるそうなのでいす今ですね駅前の観光協会さんで道を教えていただいてそれで。 あ、ここにもありますね。ちょうどいい感じに道案内ありましたんで、この方角に向かって歩きたいと思います。まずは、欧州藤原市が映画を誇った館跡を見てみようと思います。今はね、建物も何もなくて、原っぱで、なんか関連の歴史観というか、すみません、語彙力なくて、そういった関連施設が建っていて、北上川沿いに広大な敷地が広がってると。で、片らに道の駅平泉もあるそうなんで、行ってみようかなと思います。 えっ、ー、と、キャラ御所跡って書いてあるんですけど、こっちでいいんでしょうかちょっと、行ってみます。間違えてたらまたえらいことになるけど。ちょっと違ってました。よくよくマップアプリ調べたら、ここじゃないって出たんで、危うくフライングするところでした。もう一回気を取り直して歩いてみます。 道の駅平泉とありますので、この方法で間違いないですね。ちょうど、この入り口の方に、うん、ジュゲムさんっていう喫茶店がいるんです、ね。これが目印ですね。向かってみましょうか。<笑>柳の御所跡入り口って書いてありますから、やっぱりこっちですね。 というわけでやってきました。ここが欧州藤原市の館があった柳の御所跡地です。ここに地図がありますけれども、向こうに見えるグレーの建物は平泉世界遺産ガイダンスセンターといううです。すぐ近くには道の駅平泉があります。で、あの、針葉樹林に囲まれた内部に柳の御所の主席があるらしいです。ちょっとだけ歩いてみましょうか。 ちょこっとだけね、全部回ってたら時間なくなっちゃうんで、ちょこっとだけ見て回ろうかなと思います。何しろ6時間のうちに5、6箇所見て回るので、こういう感じなんだなっていうことが感じてもらえれば、それでいいかなと思ってます。問題は入れるかどうかなんですよね。入れなかったらすみません。ありゃどうも閉鎖中だな。入れなさそうですよ、あれ。ありゃー。ちょっと早すぎましたね。 30分ほど来るのが早すぎました。柳の御所、開園時間が朝の9時から夕方の5時まで入場料はかからないですが、ちょっと早すぎだなぁ、来るのが。でも広いですね。ここにかつて、欧州藤原市の映画があったわけですよね。それと、あの土手の向こう側に北上川があります。次の場所に行きましょう。 駆け足ではあるんですけども、早速、高立義兄堂。僕が聞いた話では、吉経が死んだ場所に立ったお堂なんですけども、もうそろそろ開館時間迎えてると思うんで、行ってみようと思います。柳の御所が結構広いので、あの案内標識見た感じだと、高立義経堂まで770メートル。ざっくり1キロは歩いてねっていうことなんで、はぁ、あ、ちょっと大変です。先日、台風が来たばっかりなので、ちょっとずつ蝉の声が聞こえたり、蒸し暑さを感じるような状況にはなってきてます。 こういう道を770メートルも歩かなきゃいけないんですね。それは嫌味かって、お叱りを受けそうですかすみません。そういう意味じゃないんですよ。最近歩くっていうことから離れているので、自分の怠慢でしかないんですけど。 柳の御所の跡地を見ていただいてます。本当に広い。 周りに誰もいないので、マスクを外させていただきました。これでもう少しで、高立ち義兄堂が見えてくると思うんですね。<笑>セミの音が気になる方は、この場面、音量を下げてご覧いただければなと思うんですけれども、ほんと失礼な言い方かもしれないんですけども、欧州藤原市の史跡がなかったら、もしかしたら、ここにでもある普通の集落だったのかなって一瞬思ってしまいました。地元の皆さん、本当にすみません。失礼な発言で。あ、もうそろそろですね。 教えていただいた道とは全然違うんですが、このまま歩き続けると、江戸時代を代表する怪人、松尾芭蕉のあの有名な区比が先に出迎えてくれるはずなので。で今、見えますか坂です。坂道歩いてます。きついです。蒸している上にきついです。でも頑張ります。<笑>ちょっと<笑>やりすぎましたけど。多分あの階段は上がるんだろうなぁ。 撮影をしているときは終戦記念日なんですよなんですけどもまだ残ってましたねアジサイが<音楽>高田市二景堂、やっと来れますね高田市二景堂です入山県、入山県はこの ょう やっぱり台風の影響がまだ残ってますね。北上川、ものすごく濁ってまして先にこちらの方へ行ってみたいんですけれども、先ほどちらっと見えましたが、松尾場所の区比、四千年への哀悼の意を表したと思われる区が適品になってまして、これですね。夏草や強者どもが夢の後。ちょっとフェンスと木々で見えづらいですが、北上川を見下ろせる場所に、この区比が立っています。 先ほどの松尾場所の区域から逆方向に行くと歩道の方があります。今向かっているところなんですが、あー、どうやらあの階段が上がらなきゃいけないみたい。でも上がりましょうか、せっかくだから。高立理警堂ですね。歩道の階段の手前には資料館があります。資料館のように この地域で終わったはずのアジタイの花がまだ元気に咲いていますそれでは高田地域系堂お堂の方行ってみたいと思います興味のある方は資料館行ってみてください僕は雨が降る前に移動しなきゃいけないん で, で口コミサイト見てるとちょっと見えてますけど閉まってる時があるらしいんですよ扉が今日は開いてました ここが高堂堂のお堂でやってきましたお堂のだ、彼、ね、はばこの場所から自分の最後を訪れる瞬間にどんな風にこの景色を見ていたんでしょうか。 切なくなりますね ここに源 の, の足跡が地図で示してあります彼はたった10年もこれだけの場所を移動してそして本当に悲劇的な最後を迎えたんだなとちょっと言葉にならないですね。 不足せずのお金で現の源氏の経済そして奥州藤原氏の関係化経済がってります。 そうしましたら、東北本線の反対側の方に行ってみようと思います。向こう側には、吉経の定室の里五軒の墓、それから武蔵坊弁慶の墓が、中村寺の入り口にありますので、そちらを見て回ろうと思います。 駆け足気味ではあったんですが、柳の御所、そして高立義経堂と順番に回りまして、先ほども申し上げましたけども、今度は東北本線の線路を越えて、中村寺へ向かってみたいと思います。吉瀬のお墓も向こう側にあるんですが、順序立てて散策するとなると、先に中村寺に向かった方が良さそうなので、で、耳酔いな情報、中村寺の建物ですね、お堂ですとか、中に入らなければお金かからないって聞いたんで、何しろ今回の旅行、とにかくケチるがテーマですから、ケチらないと、 意味がないんで結構はしょり気味にはなるんですけど、まあ、中尊寺を巡って側から見てみないなと思います本当適当ですいませんすぐ近くに線路があるわけなんですけれども本当今回は無謀というかえっていう感じのけちり方をしてまして、まあ、東北本線をね宇都宮からずっとただひたすら北上してここまで来たわけなんですけれども今度はこの線路を渡りますよ ローカル線の良いところは本数が少ないためにゆっくり踏切を渡れるってところでしょうか。なので、もう見えてきました。こちらが中尊寺ですね。行きましょう。補足しますと、高立義経堂を管理維持されているのは、毛通寺というお寺です。毛通寺さんは、 道で言うとこちら側ですね。ちょっと傘見えちゃってごめんなさい。この方角にもう通知さんあります。どちらかというと、平泉の駅に近いです。さて、中尊寺はもう見えてくるかな中高田地議継から歩いて10分とかかりませんでした。中尊寺にやってきました。ここで僕がやることが2つ、武蔵坊弁形のお墓を見ることと、それから金石堂を外から見物することです。早速散策を始めましょう。 早速見つけてしまいましたここが武蔵坊弁慶のお墓です入ってみます中尊寺の手前にあった見ていただきたいんですけど地元の方が本当に大切にされてるのがよくわかる綺麗な花壇があります林道の花も咲いてるんですよね林道で合ってるかなほんと適当ほんと当綺麗ですよねというわけでこれが武蔵坊弁慶のお墓ですやっと来ました 成しているのがお盆の時期なので、真、まあ、新しいお花が散てありますね。中尊寺やってきました。早速参拝してみようと思います。本寺道までの距離は800メートルで、およそ1キロだそうです。さっきも高田地域街道で歩いたのに、またさらに歩く。いや、いい運動になりますよなんて。嫌味に聞こえた。すいません。本当。よし、ここまで来たらもう頑張るだけです。 ちなみにこんな感じですい息が切れるなまってるないや本当にねちょうど夏休み中っていうことなんでご家族連れでいらっしゃってる方結構見かけますねあそれでも感染症が早寝前に比べたらだいぶ少ないんでしょうけどね 結構しんどい遠っぴらには映ってないんですけど結構坂がきついから所々にソフトクリームを売ってるとこあるんですよあと金色洞まで 540m ですほんと坂きつかったなここからいろいろ見渡せるのかな ここからの眺めはこんな感じになってます。つえで、向こう側ですね。今人がいっぱいいるんで映せないんですけど、お堂があって名前は弁慶堂というそうです。さあ、まだ500キロあるので歩きますよ。やっぱり地図ぼんやり眺めてこんな感じなんだって想像するのと実際に歩いてみるのは違いますね。こんな感じなんで。ああ、そこそこ大変です、ここ。上がるのが。 普通のレベルでどのぐらいだろう。右脳さんも結構きつかったし、平塩だと思ってた青葉城、仙台の花井の過酷さだったし。家はすみませんが、感動が上がってきるあのう、無理くりっていう、平屋の。感動が上がってきる途中に、この看板なんだろうなと思ったら、向こうにいいですね。仙台。 甘酒も売ってるお菓子付きで抹茶も出してるみたいですよ下の方見切れちゃってすいませんこっちですねこっちの方にあるみたいですやっぱ傘映るな<笑>動画配信活動をやってますとたまに声をかけられて、まあ、最近は「チャンネル教えてください」とか「一回見てみます」とかありがたいことに声かけていただけるようになるってまあクリエイター冥利に尽きるというかあとは収益化っていう大きな目標をなんとかクリアしたいところなんですけどね 金色起動まではまだ長いので、今のうちに水分取っておきましょう。僕の悪い癖で、ついコーラに手が伸びそうになるんですが、コーラは後で喉に砂糖の塊が張り付くっていうトラウマが過去にあったんで、お茶で。<笑>うまい。向こうに中尊寺っていう寺があるんですけど、人が多いので、と中に入るのは諦めました。 金色堂、あと残り240メートル、見れるでしょうか他には目もくれずに歩いていますけど、かれこれ10分以上。いい運動だ。外食は誰も参拝してないみたいなので、ゆっくり取らせてもらいます。すぐそばにそそ池がありました。ちょっと見づらいですけど、トンボの飛んでますね。あれは塩辛トンボでます金色堂への途中にはこういう建物があるみたいです。名前はわかりませんしね。 たどり着きました。ここは金色堂です。ただし、繰り返してみます。今回の旅行シリーズ全体のテーマ、とにかくケチルです。配管料を払うだけのゆとりがありません。だから、ここで指くわえて眺めるだけにします。悔しいけど。中村寺金色堂、遠目からですけど見ることができたので、そろそろ下山します。向こう側に配管券の販売している案内所があります。今回は無理だな。 仏教寺院ではね、ちゃんと歩いてみるとわかるんですけど、中村寺も仏教寺院なんで、山道から先、の境内そのものが寺院になっているということなんで、この広さがすごく自分の足で歩いてみて初めてわかった気がします。綺麗にまとめようとしてますけど、実際ほんと大変なんです。もう後は降りるだけですから。こっちのき見坂、それも元の道に帰れるみたいなんで、ここに来る時に使った方がしんどすぎるっていうのと、別の景色もお見せしたいので、この方角で下山したいと思います。 それででも角度はきついいすすけどささんがいました泉来たら寄ってみてみくださいなるほど。 お見せすることはできないんですけど、向こう側駐車場がありました。なんとか山道を降りることができました。そうしましたら、だいぶ駆け足で平泉散策できたわけなんですけれども、最後に足を運ぶのが佐藤保前のお墓行ってみたいと思います。中村寺からだと、だいたい15分ぐらいかかるそうです。早い時間帯に出てきたんですけど、それでもお昼近くなって、すぐ隣の道路の車の交通量ですとか、人通りもちょっと多くなってきましたね。 なかなか大変なんですけどもとりあえず次で最後ですどうやらこの方角みたいですねこの坂を上がって左に入った方に里御前の墓があるそうなんで坂を上がって降りてたんでちょっと息が上がってますけどまた坂なんですけどもゆっくり上がりたいと思います まあ、坂が多いのはしょうがないですけどねむしろ坂がないっていうことを前提に歩く方がおかしいんだ。 また違う案内標識を見つけました。この方角に盲通寺があって、で、これから足を運ぼうとしている義経夫妻の墓はこっちにあるそうです。金継山の入り口前にあるそうです。義経の墓は中村寺にあると思っている人が多いと思うんですけど、別なんですよね。義経の終焉の地も高田地域経道ですし、あ、すいません。もう今、周りに誰もいないのでマスク外しました。ちょっと。 顔の半分に熱がこもってしまって、息苦しくなってきたんで、こっち側見ると、ため息が広がってます。多分、こちら側はあまり人が来ないみたいなんですよ。多分、ほとんどの人がね、中村寺目当てで行ってしまうから、義経の平室の里御前の墓が別のところにあるって知らないと思うんですよね。 それから僕も勘違いしてたことがあったんですけど、静御前って言うじゃないですか。多分知らない人はいないと思います。静御前は、吉経の愛人なんで、最近わかりました。愛人だったんですよ。正式に結婚はしてないみたいで。なので、吉経と最後を共にしたのは、佐藤御前なんで、今年2022年の大河ドラマ見てた人はご存知だと思うんですけど。 坂に続く、さらに坂で、ちょっと息が切れてます。はあやっと、蝉の鳴き声が人によっては勘に触るかもしれない、まあ。ゆっくり進みます。ちょっと斜面が緩くなってきましたよ。もうちょっとしたら、金継山の入り口になるんでしょうかね。中村寺ほど混み合ってはないです。隠れた司書名石みたいな感じになってますから。お墓もそんなに豪勢なものじゃなくて、意外と目立たなかったりするそうです。 これはご褒美ですね。ずっと登ってきたから今度は下り坂です。この先、下ったところに女性室の佐藤御前のお墓があります。あともう少しです。 金経産に着きました金経産はそのものはそんなに標高高くなくて 100m ぐらいの円錐形の小高い山なのうですそしてこの金経産の床に義経西氏の墓があります5 0メートルほどですからすぐに床いますねさてあもう見えてきました義経西氏の墓ありました本当にちっちゃい事前情報で聞いてたけれど本当にちっちゃいですよ 義経最中のお墓です本当に簡素だな開けた側の人にはそれそうのお墓しか用意しないとかって聞きますけどねそれにしても悲しげなお墓です。 ししましたら、回りたいと思っていたところは全部回りましたんで平泉駅にそろそろ戻りたいと思いますここをこのまままっすぐ行けばおそらく平泉駅に行けると思ってます<音声>途中で右に曲がらないといけませんがおっとやばい<音声>カラスが排泄物を落としてきましたやばい危うくちょっとでもタイミングがずいていたら僕がかぶっていたところです というわけで、再び平泉駅に戻ってきました。若干駆け足気味ではあったんですけども、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今回の平泉散策は、僕の独断と偏見で3つ選んだわけなんですけれども、徒歩でも2時間もあれば回れてしまうような散策コースになってますし、自家用車をお持ちの方、もしくは公共交通機関ですね、バスとかタクシーとか使う方であれば、もっと便利にいて、もっと気軽に散策ができると思いますので、 でこの旅行動画を平泉を旅行する際の参考の一つにしていただければなと思っていますそれでは最後までご視聴ありがとうございました